イキイキ健やか2022秋冬号特集は青森県で受けられる最先端医療お求めは県内書店で。